的に停止します太郎あげあげ。 はい、といととうことでね昨日の動画で見ていただいた方はわかると思うんですけども最近は普通のね、野菜とか鶏肉を多めにしたご飯を食べていてパンとか揚げ物は基本的に食べないようにしてるんですけれどもそしてお酒も飲んでなくてとというこで、昨日久々に揚げ物を食べてお酒を飲んだ動画を上げたと思うんですけどで、あの企画の裏側としては1ヶ月ぶりの飲酒揚げ物で生キビはできるのかっていう企画だったんですよでね今日 目覚めて今こんな感じなんですけれどもはいまあなんかここになんかかぶかさぶたみたいなのができててこれニキビなのかわかんないんですけど描いちゃったのか寝てる間に描いちゃったのか知らないですけどなんかかさぶたみたいになってました揚げ物とかお酒を飲んだ後にちゃんとそのビタミン剤とか成長剤を飲んででスキンケアもちゃんとして寝たので まあ、意外とね、久々の揚げ物とか久々のお酒でも思ったより荒れることはなかったかなって感じですでただねそのお酒とかのせいで結構むくんでる感じがすごい目とかすごいむくんでて「やっべっぞ!」でんかね声もちょっと鼻声っぽくなってて「やっべっぞ!」でも全然できなかったので次はチョコを24時間食べたらニキビができるのかでお会いしましょうだロでしたババイバイ